はい、えー、皆様、おはようございます。き今日はですね、東京 ESG 戦略ボードの開催にあたりまして、お忙しいところ、あのこのような形でご出席、誠にありがとうございます。 この ESG プロジェクトですけれども今世界が直面している主な2つのクライシス危機がありますそれは感染症の危機でありそれから気候変動という気候危機という2つの危機に対してどう臨んでいくかということが現在の問題でもありそしてまた特に気候危機になりますと今度は えー、非常にロングタームの50年100年と。 といいうことを見据えた形で対応していかななければならないまあそれにこの東京のベイエリアを活用してですね大きなプロジェクトをやっていこうという趣旨でこれまでもさまざまなご意見を伺いまた示唆をいただいてきたところでございます同時にその示唆はですね50年100年先を考えるならば50年100年ちょっと前を考えてみるということで 東京のこの大都会である東京の礎を築いた例えば渋沢栄一さんそれから後藤新平さん渋沢栄一という方はですね日本の主な企業600社を作ったという大変なビジネスの基礎日本の経済の基礎を築いた方後藤新平さんはですねもともと医師でありまして台湾に にもですねあの滞在をしそして、えー、台湾の復興あのさまざまなもともとが医師であることからですね感染症対策にも当たってきたそしてたあまちづくりなどにも貢献して大変有名な台湾でも有名な方だと思いますでかつこの後藤新平さんは第7代東京市の市長当時市長市だったんですね。 えー、その時の市長を務めた方で、まあ、今あの皇居の前にあるドーンとしたあの行幸通りをはじめとして、えー、東京の主な幹線道路というのは、えー、関東大震災の後の 復興院総裁として、この後藤新平が、えー、えいやだ、えいやっていうか、大変なコンセプトを持って、えー、築かれたあ、という、そういうレガシーを我々が引き継いでいる。えー、そして、こういった先人たちの知恵をベースにしながら、参考にしながら、えー、とはいえ、今、日進月歩で、えー、この世の中進んでいるわけですね。50年、100年っていうのは、あの、昔の50年、100年の、 このスパンで考えられないぐらい速いスピードで進んでいる、ただ今、コロナ禍、まだまだ新しい変異株も出てくるなど、さまざまな課題を抱えていますけれども、ただ、このコロナ前に戻るのではなくて、そしてコロナ後もですねサステナブルな回復を進む、サステナブルリカバリーと呼んでいますけれども、そういったプロジェクト そういったことを念頭にしたプロジェクトを東京都として立ち上げているところでございます。でえー、そののの、えー、理想の未来の 実現に向けましてはですね常に高い視から物事を全体として捉えていく必要があるでそのためにこの東京 ESG 戦略ボードにおきまして今日お集まりいただいている早々たる皆さんで今回特に台湾からですねオードリー・タンさんにもご出席をいただいています。オドリータンさんはあの大変 方面で台湾のデジタル担当政務員としてさまざまな分野でご活躍されていることはあの日本でも大変よく知られています、でまたこのコロナウイルスの対策でもデジタルで世界をリードされました、東京都のコロナ対策サイトにもあのコントリビュートしてくださったことあの、感謝申し上げます、ありがとうございます。 それから台湾で申し上げますと、先日、あの、台北中日経済文化代表書のですね、 シャ代表にもお越しい た,、えー、がお越しいただいてあの、マスクを寄贈していただきました。この場をお借りして改めて感謝を申し上げたいと思います。えー、さて、挨拶長くなってはいけません、えー。今日はですね、持続可能な都市の実現に向けた取り組みというテーマで、えー、意見交換を行いたいと思いますので、えー、タンさんを、まあ、はじめご出席の皆様から、えー、様々なご意見をいただ いただきたいと思います。えー、っと北北野さんはそれシンガ今日シンガポール？えバックグラウンドはシンガポールですけどシンガポール<笑>帰ってくるとこくりが長いんであの行くのは先週行くはずだったんですけど行くのはやめて東京 で, <笑>で<笑>バーチャルにします。あそうなのか。は<笑>い。あの東京のバックグラウンドに変えますね。<笑><笑> え<笑>え、はあの台北からということになりますし、まあ、皆さんそれぞれのオフィスから。これがまた新しいタイプの会議会議かと思います。それじゃ、どうぞ皆様よろしくお願いします。あと、熊健吾さんもこの後ご参加いただくことになっています。えー、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。知事ありがとうございました。本日の進め方ですが。 はじめにオードリー・タン様から持続可能な都市の実現に向けた取り組みについて基調講演をいただきます。その後にご出席者の皆様で現行感をいただきたいと思います。それではお待たせいたしました。オードリー・タン様から基調講演をいただきたいと思います。オードリー・タン様、どうぞよろしくお願いいたします。Good local time.、Um, can you see and hear me? Is it going through okay? It is. Excellent. Uh, really happy to be here、uh, to share with you some thoughts as we are facing,、uh, as the mayor said, these global challenges that confront s the global population.、Uh, in Taiwan, I see digital social innovations、uh, continue to accelerate democracy and deepen collaboration across sectors. In Taiwan, we see democracy as a applied social technology that improves when more people work together to achieve a common goal. And just like any other technology, a social technology works as a vehicle to turn the energy spread across different agencies, different sectors into driving force for policy innovation. And the key here is to enable this idea of working with the people, not just for the people, to permeate public policy decision making. So in other words, it's about crowdsourcing democracy. So, how do we start to bring ourselves to work with, not just for the people? Well, for me, the answer is simple is to trust our citizens. So, not smart cities, but smart citizens. Sustainable cities begins with sustainable citizens because to give no trust is to get no trust. Now, I will show some slides、uh, that display、uh, some s of the recent efforts of first the counter pandemic and infodemic, but also around sustainability with you. Uh, and let me bring up the slides.、Uh, do you see the slides as part of my camera feed? Yes, you do. Okay. You don't? It, it should say、um, Creative Commons, public domain、uh, in my camera. Or if the the person sharing the slides can, can unshare the slide, then maybe pin my、uh, camera, then it will. Uh, give rise to better visibility if that's okay with you. Excellent. Okay. So <laughs> You're looking at my office, like literally my office.、Um, this is the Social Innovation Lab in Taipei, heart of Taipei City. It used to be an industrial、uh, research institute、uh, during the Japanese rule of Taiwan. And later on, it became an Air Force headquarters.、Uh, but now we tore down all the walls.、Uh, there's no guards anymore. And it's a public park now. Anyone can walk into this public park and have 40 minutes of my time. Chatting with me. The only condition that I give is that the entire transcript n e e d to be published into the commons, that is to say, public domain on the website Say It or on the、oh. YouTube channel.、Uh, and in this radically transparent fashion, lobbyists do come and talk to me, but all they make, all the cases they make, is about sustainability, it's about、oh. the common good, it's about empowering the future generation. Perhaps because they know that、uh, the record will be here literally forever. So it will look quite bad for the next generation if they make any selfish arguments at the expense of the next generations. So this is a design that uses radical transparency to make sure that people work in a pro-social manner. And this has a long tradition in Taiwan that I distill to three pillars, and they are fast, fair, and fun. So, we have a very similar campus, but in the digital realm、uh, called the PTT,、uh, maintained by the National Taiwan University for the、uh, past 25 years. There's no advertisers, no shareholders. So, unlike more anti social corner of social media, when Dr. Li Wenliang's message at the end of 2019、uh, spread to Taiwan, immediately within 24 hours, the people on PTT triaged. This message in a pro social way, which resulted in us beginning health inspections、uh, for all flight passengers coming in from Wuhan on the very next day, the first day of 2020. So, this shows collective intelligence can respond to emergent threats. And it's not just about people who are familiar with.、Um, Bulletin board systems, anyone can call this toll free number 1922. So,、um, you've probably heard that a young boy last April <clears throat> called saying, I got a、uh, pink mask that you rationed. I'm a boy, I don't want to wear pink to school. All the boys in my class wear blue.、Uh, and the very next day, the, all the m i n i s t r y and health officer wore pink m a s k It became very fashionable for a while, and the boy became the most hit boy in his class. Now, this is about setting the norm, a new norm, a new normal as part of the pandemic. And it depends on people ensuring the fairness of such measures as mask rationing. So, this is, of course, G0V or g o z e r o a civic tech initiative that builds real time mask、uh, visualization. And、uh, while people in Japan probably have known GovZero from the mask map,、uh, what you probably、um, did not、uh, um, have directly experienced is d i s May when we face our real first wave. The same people who built the mask map now build a check-in system、mm -hmm. so that you don't have to download any app, no app required. Just on your phone's built-in camera, you can point to a QR code and then it sends a message to 1922. Uh, toll free, and you just click send. So that's literally three seconds. And this design enabled us to shorten the contact tracing per infected people from 24 hours into 24 minutes. And that's how we、uh, eradicated the virus very quickly because it enabled very precise contact tracing without any sacrifice of privacy because it's not aggregated in a single place. The telecom carriers store the SMS, but the mapping between the 15 digit and the venue are stored somewhere else. So only the contact tracer have the access of the um, 11 um, million or so、uh, out of the quarter billion that have been sent. And this a s s u r e the people this is, again, a fair data collaborative that people can contribute by making better QR code scanners and QR code printers and so on. Now, the third pillar requires us to not convince people, but provide sufficient material for people to make sure that they can also understand why and how of policies, not just the what of the policies. So, this is, of course, the very cute spokes dog that explains physical. Distance and mask wearing and so on. But we use that not just for pandemic communication. Our national、uh, dictionaries, our、um, model, the digital double of the presidential office and many heritage buildings, my own portraits are all in the Creative Commons so that people who want to remix and make a point in pro social, pro environmental development can start not from scratch, but from what's already there as part of the policies. Now, I talk about the dissemination. Part and now the convergence part. Whenever there's an e m e r g i n g solution that purpose to solve some environmental or sustainable issues, there's is bound to be people that are wary and fear uncertainty or doubt. And in Taiwan, we use a public infrastructure maintained by the state, police.gov.tw, again, entirely open source, free software that's powered by assistive intelligence to visualize people's whereabouts, when, where they take.、Uh, On their stance on those emerging issues. So you're looking t the actual 2015 UberX、uh, map, and this is my friends and families.、So、we look at the same facts, open data, just like the Musk map, and then we crowdsource our feelings. And the feelings, after three weeks of resonating with one another, Colleagues into ideas that we then turn into regulation. And again, this is unlike Facebook. You can't reply to one another, so trolls cannot grow, but you can resonate or not, agree or disagree with one's、uh, ideas and. Uh, feelings. And if you agree, you move toward me. If you disagree, you move、uh, farther away from me.、And、you can also propose your own ideas. And the、uh, beauty of this design is that people don't spend a lot of time on the divisive statements, polarizing statements, but discover after three weeks, most people agree with most of each other on most of the values most of the time, which is why we immediately regulated Uber using this、uh, crowdsourced agenda. And that has been very Successful in setting our key metrics of progress, not in a top down way, but in a crowdsourced collective intelligence and connective intelligence way. And this applies not just to traffic, but also to air quality sensing. The primary school students maintaining air boxes, writing to a distributed ledger so that we can. Give, give the education of not just literacy, but the competence to change the public policies by measuring their water qualities and air qualities. And those water quality measurements,、uh, we take an idea from Japan, I believe it's called m a m i z u Uh, but it's turned into this、uh, Pokemon Go like game where you can collect coins and make、mm -hmm. friends and learn about the local histories and so on simply by using your water bottle to refill instead of、uh, using more plastic. So, again, a great environmental and digital competence tool. So,、um, I believe that in the future, if we think about 50 years or so, we can't anticipate that, but our next generation can. So, we need to enable democracy as an agency, not just voting from the Uh, current generation, but commoning the infrastructure so that people in the future generation can also have their say and given plenty of room to remix and match the material that we put in the commons to put the values in the systems in a truly intergenerational way. Now, in the last minute, I would like to again read my、uh, job description and、uh, look forward to the panel discussions. My job description d e s c r i b e d the role of a Um, Digital minister as effecting partnerships on reliable data and open innovation、it、goes like this. When we see the Internet of Things, let's make an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make a shared reality. When we see machine learning, let's make collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear That a Singularity is near. Let us always remember the plurality is here. So that's my initial remarks. Thank you for listening. Adory Tan ask and facilitator. So, to ありがとうございました I 宮宮坂坂副副知知事事 much. まずあのただいまの講演を踏まえてまず最初に知事から一言いただければと思います。はい、あの丹さんあのまあありがとうございます、えー。まさに実績に基づいたお話であり大変説得力が あ, ある、えー、そのようなご講演いただきまた、えーえー、様々なインスパイアされるところがございました。三つの柱、First、Fair、f r n えー、これはまさしくあのおどれをお持ってもです、ねえー、広がりにつながっていかないまたあのお国民、えー、都民、えー、市民に伝わっていかない、えー、そういった意味でこのファーストでフェアでフリーというあファンですね、えー、それでつなげていくということをまた<笑>最後にシンギュラリティから あのプルララリティというお話がございましたけれどもやはり人が中心だというお話はまさしく今東京が目指すところかというふうに思いますあのオードリータンさんはデジタルの力でこのコロナ世界でいち早く抑え込まれたということでも知られるわけですが、まあ、あの 台, 台湾という<咳>失礼台湾での あの感染症の脅威から、この人々を救ったというところはまさしく。ええ、敬意の対象、敬意を表すべきところでございます。えまあ、そういう中で言うと、東京はこの夏。感染拡大を抑えながら、安全安心な東京二ゼロ二ゼロ大会も。 実現したところでありますし、まあ、この大きなレ ガ, シーレガシーをしっかりと次の世代へつないでいく、えー、ということ、えー、我々の大きな責務だというふうに考えています。また、ESG プロジェクト、まあ、先ほど言いましたように E というのは、えー、エコロジーとかエコノミーとかエンバーメント。 それから S が渋沢栄一で G が後藤新平ということなんですけれどもと同時に ESG と今世界における大きな流れがありますからそれらを踏まえて自然と便利を融合したまさにプルーラルな形でですねまをつくっていくということを目指しておりますさらにはそれが気候危機感染症に負けないと。 いうサステナブルな街をつくっていくイノベーションで社会の構造改革などを進めていくということ非常に大きな我々にこの時代に課せられたミッションだと考えておりますまたあの50年100年先の主役である若者たちや子どもたちの力が必要でそのためにも民主主義が重要なんだという点を強調されておられました。 えー、またあの子どもたちとですね一緒に未来を作るということ例えばですね今あのレゴブロックでえ未来のベイエリア子どもさんたちどんなのにしたいって言って彼らが主役でえ先このあことの夢と希望にあふれたまちづくりというのを自らでやってもらうなどいたしますとファンであって。 またあの、そこに夢があふれるということかと思いますが、まあ、Z 世代とか、えー、アルファ世代台湾ではこういうのを世代なんて言うんでしょうかね、えー、新しいこの次世代の子どもたち、えーまあ、こ, れこの子どもたちはもうデジタルが当たり前の世界で生まれて育ってくるわけですね。えー、今の大人とは全く違う感性をもう、まあ 持っているということまあ、デジタルの力と若者の力を掛け合わせるということで、えー、ワクワクする未来を切り開けるのではないかなというふうに考えておりますまあ、その意味ではあの私はいつも大義と共感が必要だということを申し上げていて物事には大義がないとそれは政策にはなり得ないけれども、えー、人々の共感を得られないと それは広がりにつながっていかない。今日おっしゃってたことと大体たつながるかなというふうに思いますあの環境大臣の時に小林光さんも今日ご一緒してますけれども環境大臣の時にですねあの アジアの暑い湿気の高い台湾もそうだと思いますけれどもそういった中期ではですねあのネクタイに上着のスタイルは暑いよねって言ってクールビズ始めた時もあれ皆さん涼しいから楽だからはやってバーッて広がったわけだからファンですよね言ってみればね、えー、そういったことであの大義と共感を組み合わせるのは重要と常々言ってまいりましたのでとても 今日はあの力強いあの炭酸のお言葉を聞いて、あの非常に共感したところでございます。ありがとうございました。皆さんの意見、どうぞどんどん聞かせていただければと思います。でも、宮坂さんまたお願いします。はいでは、今あの父の方からですね。丹様の講演に対して、ちょっとあの感想とかあのありましたけど、<笑>丹様の方からもし一言ございましたらお願いできますでしょうか。 Yes, definitely. I'm really heartened、uh, to hear this Lego block uh, making, uh, something that we also do here in Taiwan in vision scenarios,、uh, but usually with young people and not quite with primary school level、uh, young children.、Uh, so you're even、uh, farther in the future, it seems. Uh, and uh, I really look forward to more collaboration、uh, with Tokyo,、uh, not just on、um, the environmental side of vision building, but also on、um, making this digital commons to enable more pro-social conversations to further democracy together. I really learned a lot. Thank you。はい、ありがとうございました、えー。続けて有識者の皆様からも一言いただきたいと思います。あ、た、事前にあの熊先生の方からちょっとあの聞きたいこともあるっていうに事前質問いただいてましたので、熊先生の方から何かもしありましたらお願いできますか。はい、あの。 素晴らしい声ありがとうございました。あのー、特に僕がすごく響いたのはあの、スマートシティに関するコメントで、まあ、あのスマートシティは今日本で非常に話題になっているんですけれども、タ、え、ン、ー、さんがあの一旦スマートシティじゃなくてスマートシティズンじゃなきゃいけない。要するにあの、まずスマートなシティズン。 スマートがちゃんとその確立されれば、それから自動的にその延長線上にスマートシティがある、どうしてもあのまだに日本はハードから入っていって、まずスマートシティを作って、でその後に人間ってい う, ふうな人が多いんですけれども、その逆転の発想、そのためにはそのトラストというものが必要だっていうその話、えー、これあの、非常に響きました、今, 今の最近 の, あの私、スマートシティにあるの議論にいくつか。 アドバイザーで参加してるんですけれども、えー、まあ、この今日のあの菅さんの発言は非常に日本にとって視察、うんえー、的なものだと思いました。で、その時にですね。1つ伺いたいのは、そのトラストという社会の時にもう一つは監視社会って問題があります。で、その監視サーベイランスのですね。あの監視っていうものが、そのトラストっていうものと、その両立するかどうか。サーベイランス監視によってトラストが。 その成立してるとやっぱりトラストがですね何かそのどうしても不自然なものになってしまうの恐れもあるあるいはその人間がどうしてもその純粋な意味でのトラストっていうものにならなくてどうしても監視されてるから自分たちはそのお互いを信用しているように振る舞ってるんだっていうふうに感じさせてしまったらばそのスマートシティは。 ちょっと冷たいものになってしまうかなと思うのでそのあたりのですね、関してものとトラストの関係についてどういうふうに考えられているかを伺いたいと思いましたそれではタン様お願いでいきますでしょうか Definitely、um, The contact tracing case that I presented is a case in point In many other、uh, jurisdictions there seems to be a trade-off You either use something like Bluetooth、uh, that doesn't、uh, concentrate the surveillance,、uh, but is entirely voluntary and is difficult to、uh, calibrate, or you use something that's very effective, easy to calibrate at a cost of privacy because people will aggregate data to some place they do not trust. But in Taiwan,、uh, our way is called secure multi party、um, computation. It's one of the privacy enhancing technologies that brings the best of the two worlds. Because, like puzzle pieces, the privacy data is spread among different stakeholders. So, they, if they Uh, do not collude together、uh, and they don't have、uh, the reason because the five telecom carriers are competitive to each other. So, unless they collude together,、uh, it's not possible to reverse engineer、uh, o n c e whereabouts. But the contact tracer, once they look into the check in records, it will also give a record. So, anyone can use their phone to ask for the full audit in the past four weeks of which municipalities, which numbered. Contact tracer has looked at their whereabouts and why. And this is entirely voluntary. We did not say you have to use this or face a penalty. People at any time can use pen and paper, but they choose this method, the SMS method, because they understand it's swifter and safer than pen and paper. This is、uh, the adoption comes from grassroots. So I believe investment in the trust infrastructure. Based on まイ台ンのですね、やはりあの我々がれった時に感じる、台湾のあの社会の何かこう優しくて癒されるようなこう感じって、うのくあるんですね。で非常にアタカイ感じがあってそれがデジタルテクノロジー と用いて、うまくそのあったかさを保持していくというふうな方向を目指されているかなと思いまして、あのこういう方向の デ, あのデジタライゼーションというものを日本でもあのぜひ学びたいなというふうに思いいいまましたあありりががととううごござざすはいました。 それではあの委員 の, の医師会の皆様からもコメントをまずいただいて、えーまあ、もし質問もあればそこでしてもらえればと思いますただあの時間ありますので大体2分とかそれぐらいでコメントをまずまとめて炭酸投げて も, あのあのしてもらえればと思いますではまず名簿順にまずあたかさまあたか先生の方からお願いしますはいあたかですすうませんああいうよう順だとは<笑>失礼しました<笑>あの<笑> ああ次、川口先生、パン大事本当にありがとうございました、あの大変インプレッシされましたあの、熊先生からもありましたけれども、本当に市民を信じるっていうところが、いや、とても大きいなと思いまして、はい、そこの部分はあの、あれあれまだまだ学ばなきゃいけないなと思いました、あの特にその上でですね、あの知事からもありましたけど、ファンですよね。<笑><笑> 人間やっぱ楽しくないとこういううまくいかないんだなってここのところをどう設計するっていうのはやっぱりセンスの問題なのか人どういう人を集めるとですねそういうファンがですね我々にこういうふうに生まれるのかってところについてちょっとあのもしご意見あればいただけたらと思ったのが一つとあと二つ目にはですねもう驚異的に台湾で行われた取り組み早いわけですね最初に安倍大臣おっしゃった通りですね。 異常なレベルのスピードであって世界的にも多分2桁早いっていうかなんか超早いわけですけ ど, などそのフットワークの良さっていうのはあの ど, どうやったら生まれるかに何かこう僕らちょっと日本とても重い国なんで<笑>あのちょっと何かご意見あればいただけると嬉しいなとなんか二つ目。最後はえっと とまあ、おそらくあの台湾もほぼ似た立地なんでだと思いますけど、日本も大変に災害が多い国家でして、え台風も山のように来ますし、地震も山のように来て、あの台湾も同じ列島っていうか、つながり合ってるんで、同じ状態だと思いますけれども、ここにこのコロナでの経験っていうのは、どのように生きるかについてですね、もしご意見あったらいただけるとありがたいです、以上ですはいそれでは、田原先生、お願いします。 Yes, certainly.、Uh, I think the key elements of fun is just to pay attention attentively to each other in a relaxed atmosphere. And this relaxed atmosphere is what makes those pro social part of social infrastructures work. I often compare the kind of conversation we have on our joint platform, Polis, PTT, and so on, as the digital equivalent. Of a university campus or a public park where fun is to be had. Because in 2016, we classified the budget to implement the investment into those digital commas as infrastructure budget. Prior to that, only things made from concrete, like concrete bridges and buildings,、uh, qualify for infrastructure budget. But after 2016, we say, These digital commons where people can relax and have fun is as important as the physical parks. Because if we don't invest in those, then the citizens will be forced to not have fun, but rather talk about public issues like Uber or whatever in Facebook, which would be like. Um, talking in a nightclub with very loud music,、uh, smoke filled room, you have to shout to get heard, private bouncers, addictive drinks, I can go on. And I, I don't have anything against the entertainment sector, but it's not a place、uh, to relax and have this kind of pro sociality, uh, conviviality uh, to talk about public matters. And this is also the answer to your second question, because when people get into the mood of co Creation, they're a not captured by the outrage or polarization that concentrate energy on vengefulness or discrimination. Rather, people will be encouraged to try out their own way. If people criticize that a map is of mask, i s not usable for elderly people. Uh, people can say, oh, just go ahead and make a chatbot. Or for people with really seeing difficulties, people can say, oh, go ahead and make a voice assistant. And with more than 100 different applications in just the first week of the mask map, what we did as a government is not procurement, which t e n d to be slow, but reverse procurement. Like, we are the vendor.、Uh, we look at what they need in terms of data quality, addressing data bias, and so on. And we make sure that we fix those things in our data pipeline. But the people facing part is always from the social sector, the civil the,、uh, technologists. And so that helps with the resilience. Actually, the communication tool called Line that we use a lot in Taiwan. If I understand correctly, it was born from the great earthquake where people need to communicate without going through the old or broken communication infrastructures. So, again, trusting the citizens is the key to resilience because people closest to the pain already have an idea of how to address the suffering. But if you don't empower them with the commons, with the amplification of their innovation through reverse procurement, they will be stuck. And their solution only works on a very local way. So, our work as the state is just to amplify the norms set by the social sector by the people closest to the disaster and the suffering. Thank Thank Thank Just question. Just question. Oh, that's one one you. you. you. sorry. sorry. more more two more questions. Just I'm I'm right. えー、先生の方から、えー、ちょっとあの話も尽きないと思うんで各委員の方から一問だけじゃ非常にあの逆に今話を聞いていてあのもっと聞きたいことが増えたんですけれども、うん、あの私はあの今立教大学でサステナビリティを教えているのですがあの今のお話を伺ってです、ね、あの特にいいなと思ったのはインターネット・オブ・ビーイングス。人 に, あの人にとっての インターネットであるということと、炭酸は非常にその人間のヒューマニティということを信頼して、その上にあのデジタルを作っていくということに非常に熱心に取り組まれているなと。でそれが、あの、それは大変素晴らしいと思いました。で、あの、一方で都市というのは、その人間環境なので自然のいろいろなさあの問題から 人間のシェルターのように、えー、別な空間を作っているというのがある意味都市だとしますと、その都市におけるそのサスティナビリティ環境問題というのを考えるのは、えー、どういう観点が必要なのかなということをあの感じてまして、えーと、大自然から気に離した人間だけにとっての利便性が高い都市というものを、えー、非常にそのデジタルを使って、あの、あのより 良いいいものににしていくととううお話がが、あったと思うんですが逆に気候変動というのはその人間の利便性を追求した結果として自然との間で の, あの不協和音が生み出しているとも言えますとなるとその利便性の高い都市と そ, のそうではないその自然と の, このギャップをじゃあこのデジタルはどのように使っていけるのかということであのあのお考えをいただければなというふうに思っておりまます。す。よろしししくおお願願いします、はい、いははそれではお願いします。 Yes,、um, I think there is a balance here.、Uh, and the idea that I often say is that I strive to be a good enough ancestor. So, not a perfect ancestor that forecloses the possibility for future generations, but not a bad ancestor that only c a r e about the current generation at the expense of the future planetary society. So, good enough. Um, has two meanings. One is that one needs to be good in the sense of taking care of the negative externalities and work on the positive externalities. And of course, a public good is something that is even better when more people contribute to it. The visualization of air quality, water quality, encouraging the primary schoolers、uh, to start to measure so that their families, before they deciding whether to go and jog, <laughs> can double check、uh, their air quality m e a s u r e by their children.、Uh, and the same goes for the m a i m i t s u like uh, game, uh, shows that people want to care about the environment if the initial burden is low and if it makes a direct impact. To their friends and families, which is why we made it part of the basic education curriculum, because otherwise it's very difficult to teach sustainability in the abstract. Just like it's hard to teach、uh, the data literacy or data stewardship, data bias,、uh, this means nothing for a middle schooler or a primary schooler, but once they start measuring for climate, And contributing to the environmental sensing that affects their community decisions, suddenly this idea clicks in their minds. So, the s e o n e s t that one can make a real contribution, the easier、uh, will it be for us to make sustainability and digital transformation one and the same thing because it amplifies to more people. That's the first part about the public good. But the other part about good enough is because. We don't want to spend a lot of time just arguing over the details of what solution is a little bit better, what solution is a little bit worse at the moment, because all these solutions will change as technology progresses. So we take an idea of good enough consensus or good enough、um, running code, right? This is from Internet governance, rough consensus and running code, so that as soon as we agree on something that we can live with, Then we go out and try and experiment. And even if it shows data bias,、uh, the correction of those data bias, is, as long as it's quick, it actually educates more people than compare if we don't make any mistakes at all, but move slowly. So move fast and fix things. That's the two parts of the good and the good enough. <clears> Thank <throat> you.、はい じゃそれでは次あの北野先生に行った後にちょっと先ほど熊先生やあの聞いてますんで小林さんに聞きたいと思いますはいじゃ北野先生お願いしますありがとうございますえー、っとあの去年の4月にコロナ対策に関して1時間ほどお話をさせていただいたことがありますまたえお話ができて大変光栄ですでえー、っと私の質問はですね。 あのまあ、デジタルのー、まあ、サービスであるとか、まあ、あそういう力で、まあ、いろんなことを変えることができていますし、e s g にも非常に大きなインパクトが与えられると思いますが、我々が多分あの台湾も日本も共通して、えー、ある3つの問題が多分あると思うんですね、1つはこのパンデミックで、まあ、コロナがなくなることもないですし、これが最後のパンデミックということでもないと思います、残念ながら。 で、それともう一つは、えっ、ー、と、クライメットイシューで、えー、例えば、あのー、まあ、エナジーの問題にしてもですね、例えば、あのー、あの、台湾も日本もセミコンダクタビジネスというのがあ非常に重要です。ものすごく大きなエネルギーが要求されるわけです。非常にクオリティの高いエレクトリシティが要求されますし、またはそのバイオダイバーシティも、まあ、その、まあ、実際の環境が 豊富でなければいけなくって、これデジタルからフィジカルリアルワールドにどうやって影響力を行使していくかというところが、まあ、ポイントになります。で、3つ目は、えっ、ー、と、地震ですね。あの、もう台湾も日本も同じ問題で、日本は、えー、2030年代に南海トラフの地震が、まあ、起きて、 えーまあ、220兆円ぐらいの経済的なダメージはあーまあ起こるだろうとは思うで、これからどう日本が復興するかというのが、まあ、ポ, ポイントになってくるで、どれもパンデミックもクライマット・イシューもおーあの地震とかデザスターもフィジカル・リアル・ワールドという話ですでそのでデジタルの力を使ってどうやって人々の意識を変えていく、またはフィジカル・リアル・ワールドで の, のトランスフォーメーションをいかに早く していくかというところがポイントになるで、台湾はパンデミックでものすごく早かったと思います。で、これ、クライメートチェンジもそれほど我々に残された時間はない。で、地震に関しては、もう日本は、えっ、ー、と、あと数年しか時間が残されてないんですね。で、観光型地震、あの、南海トラフの地震は、あの、非常に大きな地震になると思います。あの、日本人の半分が期待すると思います。それが、あと、えー、復興、防災と復興計画を練るまで、 10年ないんです日本はでそこそれだけのスピードで変えていかなきゃいけないようなときにどういうことができるかということをあの お, お伺いできればでまた台湾に関して、えっと、そのデジタルの先のデジタルからフィジカルリアルワールドの変革をどうやって、えー、早く誘導していくということを考えられているかお伺いできればというふうに思いいますはい、それでは田野先生、お願いします。 Uh, this is a, a very wide scope、uh, question that's、uh, like seminar level. I will try to be brief.、Uh, I've pasted a link、uh, to WebEx about our c i v i l IoT project,、uh, specifically on the earthquake early warning part. That was the infrastructure in the digital realm that I referred to when we invested in 2016. It's not just to reduce the alert、uh, time to essentially have it、uh, for people to receive uh, the uh, cellular broadcast in their phones and automated、uh, shutdown of、uh, elevators and plants and things like that, but also it is about participatory、uh, pedagogy, like making sure that people understand the impact and what to do in each and every level、uh, of the different alerts. And this It Works directly with the pandemic because we use exactly the same SMS notification. For exposure notification.、Uh, the quarantine alert、uh, is shaped exactly the same、uh, as the earthquake alert and so on. So it comes from a source where people already trust it and people already、uh, via the drills and so on.、Uh, every September 21st, we have this national drill and so on. We understand、uh, what to do when we receive such an alert. So people don't panic. And this is probably the most important thing in that when the disaster hits, if people panic and do some、uh, counterproductive things, that second order、uh, panic actually makes the disaster worse because it means resilience is very difficult. You, you can't rebound when people do not essentially know or have the willingness, to、uh, how. To, to communicate with one another. So, all this points to this communication infrastructure that is not heard by earthquakes or、um, tsunamis, typhoons, and things like that. And people's instinct via the drills after various smaller earthquakes and pandemics to go to those communication infrastructures to coordinate together and to plan together.、Uh, I don't have time to go into the details, but please check out the Civil IoT website. はい、ありがとうございました。じゃ、それでは、えー、次にじゃああの小林先生の方お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの時間の関係もありますので、繰り返しません。けれども、とてもあの素晴らしいお話をありがとうございました。あの私が一番感銘を受けたのは、やはりその個人のモチベーションが大事って言いますか？個人をやはり尊重してえー、ま何、あ、て言うんですかね。ボトムアップでこう組み立てていくっていうのが。 とても大事だというところは非常に感銘を受けました。で、あの質問はさっきの川口さんの質問と大変似てるんですが、まあ、もうちょっと具体的な例を教えていただきたいということなんです。例えば、あのえー、デジタル技術が環境問題に使われるっていう例で言いますと、え例えばあの今年のノーベル賞の、えー、真鍋先生の 気候モデルのシシミュレーション、これはい、まあ、わばあの地球自体のデジタルツインだと思うんですね。でそのことによって、えーまあ、私どもは将来の世代の利益を犠牲にしないように行動するっていうことはどうなんだってうことをこう勉強することができたと思うんです。でただそのどうしても環境問題のに関するのその個人のコミューション付けっていうことになりますと、えー、例えば あの先ほどありましたコロナのから、まあ、自分の体を守るという意味での健康動機あるいは、えー、とレジ袋をやめるというあのレジ袋の有料化というようなことでこれはあのインドネシアの確か女性女の子が始めたバイバイプラスチックだと思うんですけれども経済動機にも訴えてやってきたと思うんです。 えー、先ほど小池大臣あいません知事です、ねえー、のお話ありましたけれども、一緒にあの仕事をさせていただきまして、まあ、ずっと環境をやってるもんですから、はっきり言って CO2 が減っただけで嬉しくて、感観が走るという、まあ、かなり 変, 変人になってしまいました、だけども普通の人はなかなかその環境が良くなったからすぐ嬉しいというわけではないと、で先ほどあの小池知事がクールビズのお話をしましたけれども、 えー、なんか他にですねその特に IT 技術を使って個人の環境モチベーションを強化したそういう具体的な例がいくつかあればあの教えていただきたいと思いますあの考え方は先ほど川口先生の質問に対してお答えいただいたのでなんかこういった具体例が勉強なんじゃないのってなことで、えー、具体的な IT を使った 個人の環境モチベーション強化というようなことでエアがありましたら教えていただきたいと思いますよろしくお願いしますはいありがとうございましたそれではタン先生お願いします The the most、uh, significant for myself is just to replace air travel with the video conference that we are having today、uh, and this is、uh, actually very significant because uh, even uh, we are Post pandemic, or、uh, I should say postponed pandemic,、uh, I've seen that people do not unnecessarily travel anymore. People understand that it's actually. Clearer to see each other this way as compared to wear a mask, right,、uh, in in person settings. And we invested heavily、uh, in our educational and governmental facilities so that the highest bandwidth that e n a b l e us to see each other's micro expressions、uh, so that the nonverbal part of our communication can be transferred across、uh, is invested there. So it is, I guess, a fundamental digital investment, broadband as a human. Human rights and broadband, not just in downloading, but in uploading as well. And it also make, makes sure that our teleworking, our tele education, telemedicine, and so on, other laws and regulations are changed in a very quick way so that when people even postponed pandemic,、uh, meet face to face only when there's a need to meet face to face, like the nightclub, I guess,、uh, but for business, for education, for Telecare and the health related issues, we can cut down unnecessary international and domestic travels by using the digital in a way that is even more beneficial than the face to face visits. And we've seen a real uptake of these things、uh, in Taiwan. So maybe it's not about incentive building、uh, in a nudge kind of way. It's about offering the digital space as directly a better way for people and people to connect closely together. Posing AI as an assistive intelligence with all the you know, noise cancellation that enables me not to wear earphone now、uh, and the、uh, co presence, some people calling it a metaverse now. I call it shared reality and so on. All these are very important if we want to cut down the air travel and other、uh, carbon emissions that come s from the、uh, unnecessary travels. Hi, I got to u n d e r s それでは、あの先ほどちょっと、あたかさんの、あの質問を遮ってしまったんで、あたかさんお話しいただいて、また、あの、この後時間、まだ十三分、十二時十三分まで、お時間ありますので。各委員の方から、ご質問とかあればですね、あの挙手をいただければと思います、お願いします。ありがとうございます。あの二つ、追加でお聞きしたいんですけども、一つはですね。デジタルをインフラストラクチャーに、設置さ、あの、さ、されたというのは、本当に素晴らしいと思うんですけれども。 えっと、日本の場合ですねインフラっていうと何ていうか土木というかですね道を引くとかですね橋梁というかああいうことをやる人たち全く違う生き物とされていてえっとも何ていうか業界の分断が普通でではないんですねすごい大きい産業で3400万人の人が働いてましてそっちインフラとされてもできないじゃないかみたいになってすごい何ていうか。 結構むちゃくちゃになりがちなんですけれどもあの実は北野先生と僕はあの 国, 交国 の, なんていうのかアイコンストラクションというのの立ち上げがずっとかかってきたんですけどそれは一つ質問です。二、えー、つ目はあのコンビビアリティの話が出たんですけれども本当その通りだと思うんですがなんちゅうかデジタルを使ってコンビビアルっていうのは一体何なのかっていうことについてですね えっと、結構、僕は大学で授業もやるんですけれども、やっぱりリアルでやったほうが圧倒的に盛り上がるんですよね、<笑>あの楽しいっていうかですね、えー、そういう意味で、あのコンビディアルに人が、特に人が育つ空間は、仕事はいいんですけど、こういう感じでですね、と、えー、いうことについて、どういうところが我々気をつけなきゃいけないかについて、もし、ごしさがあれば、お願いいいたしますはい、それでは、菅先生、お願いします。 Thank you.、Um, yeah, I just used a great Japanese invention of emoji, right, to show some conviviality. So、um, I think, of course, emoji is a beginning. Uh, but uh, conviviality, I think, comes from this idea that there is、uh, a community that's all, all already there and always there, and you can rejoin it. And that's what a university does, right? There's, if you're an alum,、uh, if you go back and visit your university, it's still there and you can still tell and hear stories that make sense to you. And it enables a longer time relational, not transactional,、um, people to people tie. And I think transactional uh, relationships uh, versus Uh, a long term relational relationship、uh, is the defining quality uh, between uh, just having fun for the moment and conviviality on the longer term, which is why I stress the ideas of permanence of the digital infrastructure, of bring bringing Uh, the shared experiences like to the Digital Social、uh, Innovation Lab, my office. So you can t physically visit my office, but you can also join one of our shared reality、uh, tours. When I tour around Taiwan, talk to people in various different communities, staying for a few days with them so I can put myself in their shoes and so on. My、uh, colleagues in the Social Innovation Lab do not travel with me. But I travel with this high resolution camera, sometimes 360 camera, so that they can also attach themselves to me, attach their attention to me. And I always make sure we use wall size projections so that when people、uh, talk about the central government's policies, Exactly, the central government、uh, officials appear in a、uh, one to one size、uh, as the local people, so we can dance together or something.、Uh, and then、uh, they see that the public servant in the central government, not as an anonymous name, but rather. Someone, even just for an hour or two, that they can really relate with and speak to them on their own terms, on their、um, home field. And after that, of course, it will be still、uh, a little bit transactional、uh, via emails and whatever, telephones and so on.、Uh, but this、uh, brief, like one or two h o u r of essentially a, a town hall. In the local people's terms, I believe i s key to build this idea of permanence, of you can contact them at any given time and you can always visit the social innovation lab. We have a duplicate lab in Gather Town, so you can actually log into Gather Town at any given time and still enjoy the conviviality. And so if you call the Gather Town the social innovation lab and so on、uh, as infrastructure, I believe that there will be confusion. I agree with you. So、uh, maybe you can call it uh, commons uh, or Um, a community、uh, infrastructure, like try to prefix something like commons or community、uh, to it. I believe both Japan and Taiwan have a strong、um, history of community building in a regional revitalizing sense. So just to think of community digitally, I think it's easier than、uh, seeing roads and bridges digitally, which is a、uh, higher s o I agree with you. Thank <laughs> <laughs> you. それではあの、一通り行きましたのでもし、インド先生の方からさらに追加で伺いたいことがあれば、ちょっと挙手とかしてもらえるとありがたいんですけど、熊さん、どうですかね、先ほどちょっと。挙手させていただ、はいて、まあ、ちょっと建築用の話をさせていただくとですね、まあ、あの今、超高層っていうのが、 あの20世紀の最初にそういうタイプができて、まあ、台湾でもどんどんどんどん超高層というのを立っているんですけれども、えーまあ、これから の, そのデジタルな時代にはです、ね、僕は超高層っていうのは基本的にはもうあのなくなっていくるんじゃないかなと思っていて で, でもあの今は立っている超高層なんていうのは、まあ、あの壊すわけにもすぐ壊すわけにもいかないので あ, れ あ, のある種無用の長物をです、ね、どんなふうに。 あの、使ったらいいかって、もし、炭酸流のイメージがあったら、お, 教えておしと思いました、uh, o a point cloud photogrammetry Built model of the Taipei 101, the skyscraper. I've seen it used in video games.、Uh, I've seen it used in、uh, immersive reality shows. And sometimes when I want to look at the entirety of the Northern Taiwan, I put on my VR glass and、uh, visit the tip of 101 within virtual reality to get this overview effect、uh, of you know, seeing past、uh, the clouds and so on.、Uh, so that I can get into the mood of seeing the entire planet really as a whole. So,、uh, I've tried this same meditation on International Space Station on the、uh, Matterhorn Mountain、uh, from Switzerland. And in my personal experience, the tip of Wandawa works as good as the Matterhorn Mountain. yeah <laughs> ありがとうございましたとてもインスパイアが話して面白かったですそれではあの北野先生川口先生から休止いただいてますんでじゃあ北野先生行って次川口先生行きたいと思いますお願いしますバックグラウンド台湾のワンオーワンにさせていただきました<笑><笑><笑>あの <笑>えっと、あのこの前、えー、お話をお伺いしたときに Gavtech、ね、の, のところで、えー、とコロナのアップ接触アップであるとかマスクの位置、えー、どこでどのくらい売ってるかというのをすごく早くですねプロトタイプを作ってデプロイされたという話であの n s のところに、えー、もうダイレクトにリポートするソフトエンジニアであるとかあー、まあ、アーキテクトが。 まあ、200人、300人いて、えー、も, ものすごくアジャイルに開発しているということで、まあ、そのやり方、すごく正しいなというふうに思うんですね、そこから、あのーまあ、あのノーマルの、あの普通 の, あのサステイナブルディプロイメントになるときに、そのプライベートセクターに発注するという、それをもトランスファーするという話だったんですけど、その人々をどうやって集めて、まあ、どういう立場で集めて、あの維持しているかっていうことがお伺いできればというのは、やはりその日本も今、デジタル庁というのが、まあ、できましたし、あと東京 京都がこれからその、まあ、あの ESG であるとかです、ね、新しい開発、またはデジタル化に向かって突き進んでいくときにやっぱりそういうい非常にアジャイルでテクノロジーが分かるチームが中にいるということが極めて重要だと思うんですね、その組織をあのパブリックセクターでどうやって人を集めて維持して、えー、ちゃんとあのマネージしていくかということをお伺いできればなというふうに思います。 It's the first time I've seen the Korean city,、uh, but I visited the MIT Media Lab as a robot, as a telepresence robot a few years back and v i s i t the CT i y scope team. But it reminds me strongly of the CT i y scope、uh, project of MIT. I believe they're、uh, in a very similar participatory uh, design、uh, strain. e And just like the,、uh, participatory design, I believe it's not about recruiting anyone. Who have gone to your participation workshop, right?、Uh, I, I don't think you run participation w o r k s h o p to recruit uh, uh, primary schoolers or middle schoolers to sign their future contract <laughs> to work as employees. No, what, what we're doing is essentially、um, amplifying the, the cognitive surplus, right? People have two minutes of kindness, 20 minutes of kindness. If they're passionate about sustainability, maybe two hours of kindness. And, Two hours of kindness put together this way, just like the police conversation, when we talk about Uber and many other things, is, I believe, a stronger connective intelligence than just a few of these people recruited full time. Because I don't think it's in any particular person's intelligence. That e n a b l e this kind of breakthrough and innovative thinking when it comes to solving the wicked problems, the dilemmas. Rather, always the intelligence is within the distributed brain, the planetary brain of people with a little bit of cognitive surplus. So, even if you get like the top five suggestions and recruit those contributors and make them work full time in the public、uh, realm, in the public sector, I do not think that will make much. Sense if they lose the contact to the original collective intelligence, the civil society where they came from. So, my answer to your question is that we need to see ourselves as、um, space makers, as bridges, as catalysts, and not、uh, owning any particular talent pool. We need people actually specializing not in digital side of IT technology, but in the digital side of social technology. My co founder in my office were from uh, the uh, IDEO, uh, a, a design firm. Before that,、uh, another co founder,、uh, the design leader, was from RCA or from the Copenhagen、uh, CIID and so on. <laughs> So, we always have has a very strong sense of the public service need to work on the participatory design and speak in design terminology so that people in the civil society and private sector working with IT technologies, connecting machines, can work on the norm <clears throat> that we discovered using the digital equivalent. Of open space technology, nonviolent communication, dynamic facilitation, and things like that. So,、uh, focus on design, not particular IT talent in the public sector as full t i m e r s It has been my kind of recipe for success. And、uh, IT, of course, the private sector is very strong, and all they need is a common standard pre agreed by the societal norm so they can work toward it. Thank you very much. ありがとうございました。それでは川口先生、ご質問あればお願いします。はい ありがとうございます。あの、今までいろいろなハードな質問があちこちから飛んでいくところを非常にあの、見事にさばいておかれておられて素晴らしいなと思いました。で、あの、なさってることは、あの、考えますとその人間の可能性を耕しているんだなっていう都会における人間の可能性をいろいろな意味でデジタルを使って耕しておられて、で、それでこういろいろなこう、あの質的な向上ですとか豊かさをももたらしているというふうに感じました。それで私の質問なんですけれども、 さはさりながら都市というのはその食料自給率は極めて低いと東京都では 1% ということになっておりますし国全体を見ても日本も台湾も決して食料自給率は高くないでそういう中で COP26、あのー、でもそうですけれども今言われているのはネイチャーベーストソリューションという考え方で自然と同居、あのー、の中を使った 解決策を探していこうどうやって共存していくというか自然の恵みを生かしていくかというところにあの今、シフトしているわけですがその都市の自給率を上げるやっぱり食べていかないと人は生きていけないのでそこにあのこのデジタルの力をどのように応用されていようとされているのかということでお考えがあればお聞かせください。ははいいそれではお願いします Yes,、uh, and this is even more important now because transportation cost. Has been soaring across different nations. And、uh, the carbon emissions and other greenhouse emissions as a result of those transportation, it used to be okay, but now it's more and more not okay、uh, when the global consensus about transportation grows. Uh, myself, uh, I'm a uh, vegan uh, and I occasionally、uh, eat some free range、uh, eggs and so on.、Uh, but I, I love the texture of meat. It's in my childhood memory. I can't do anything about it,、uh, which is why I've taken、uh, to. Uh, basically, only eat synthetic meat.、Uh, but it used to be that synthetic meat tastes nothing like real meat. But in the past、uh, few years, it, it seems it's made a tremendous、uh, improvement. I can't tell the difference now. And it's locally、uh, procured, right? It may be from algae,、uh, it may be、uh, from soybeans, it may be from,、uh, I, I don't know, many other materials. But、uh, in the end,、uh, I get to cook using the recipe that I. I、have learned as a child. And at the end,、uh, we have conviviality because、uh, the family enjoys the same taste、uh, as we enjoyed、uh, in, in when、uh, I was a child. But、uh, we do not actually squander the Earth's resources. And also, we make sure that it's always sourced locally and so on、uh, with a full QR code that you can scan to get、uh, the entire footprint and not just about carbon, but about、uh, the use of、uh, agricultural, like chemical. Um, ingredient sprays s and things like that. So, I believe、uh, the QR code, again,、uh, a Japanese invention,、uh, is already part of many families' tables where they check the ingredients. And nowadays, I think we need to,、uh, again, look past the trade off. Uh, between very tasty and familiar from memory food on one side,、uh, and very environmental and、uh, higher food self sufficiency and better environmental protection on the other side, we need to innovate not just on the future of meat,、uh, but future of fish、uh, and future of many other ingredients and our recipes in order to make sure that people don't see it as a trade off. And then we will have a real uptake. Thank you very much. I happen to work for、uh, Fuji Oil Group, which is one of the major producers of the soy meat. And now we're producing u r g e n c e And now we're going to squid and not just meat. So that's maybe a that good chance. Thank you. Thank you. えー、本当に非常に皆様から活発な質問をいただきましたそして丹先生にはもうズバッと答えていただきまして本当にありがとうございました、まあ、いろいろあの議論はつきませんけどそろそろ終了の時間が迫ってまいりましたのでまず丹先生からですね最後に何かあの東京都の方に伝えたいことがあれば是非ともお願いできますでしょうか。 Thank you.、Uh, I really I r、really、enjoyed a l l y e this conversation. It shows conviviality is possible、uh, through the digital communication. And I also、uh, look forward、uh, to v i s i t you in person, I think, as soon as early next year、uh, when I got my third shot again, AstraZeneca, like my second shot from Japan. So thank you very much for the generous donation that allowed my international travel.、Uh, as you know, that I was.、Uh, Uh, planning to go to the Tokyo Olympic. I care very much、uh, about this event. And uh, uh, of course, because of pandemic restrictions, I didn't uh, really uh, travel, but、uh, I learned something from the、uh, sports community in the Tokyo Olympic because previously the motto of the Olympics was、uh, higher, stronger, and faster.、Uh, but now for the Tokyo Olympic, as during the pandemic, Just like digital innovations was all about unicorns, high tech, strong tech, fast tech. But now、uh, the motto is now fast, stronger, higher together. Which means conviviality and a community based rethinking of the importance of not just a few athletes, but the entire sport loving community. And I think we need to bring the same sense of camaraderie and conviviality to the field of digital and sustainable development. So thank you very much. And I look forward to m e e t you in person. It's not unnecessary, it's necessary travel to me. Thank you. Until then, live long and prosper. <laughs> <笑>はいどうもありがとうございました。 それでは知事の方かからら何かございいままししたらお願いします、はいえー、オードリー・タンさんをお迎えして東京 ESG 戦略ボードを開催することができましたお互いにこうインスパイアされるところが多かったのではないかと思いますしあのお話にもありましたように、えー、今回、タンさんのです、ね、非常に速いスピード で, です、ね、マスクの管理といいましょうかその場所をやまたコロナ対、その他のコロナ対策も2桁ぐらい速かったんじゃないかなという。 そのようなあのコメントもございました。私はあの以前あの大学院でクライメットセキュリティというのを教えてましてね。 でまあ、あのこの ESG プロジェクトは50年100年先って言ってますけれども例えば3000年5000年と、まあ、地球の歴史で言うと46億年7億年の話につながるんですけれども例えばチグリス・ユーフラテスとナイル川との文明の差は何が起きたのかっていうので例えばチグリス・ユーフラテスは逆にあのダムなどを作ってです、ね、水をせき止めるたやナイルの方では洪水をむしろ生かしていくというような 形でで文明のの発展の違いであったでところがあのあんまりそのハードでチグリス・ユーフラテスのダムで突き止めてしまうとですね塩害などが起こってしまったあということが文明をおお終わらせた一つのお原因というも言われています。えー、で逆にあのナイルはですねご承知のように洪水をうまく活用したということで。 えー、映画を極める時代が長かったんですが逆に長すぎて外敵があまりなくって、えー、そしてとても平和でのんびりしてて危機意識がなくてというようなことでその後はずっとまた時代変わるんですけれどもイスラムが来るというような文明の歴史と自然 と, のと人類がどうやって共生するかというのは昔のそういう文明歴史からですね学ぶことが多い。 そういうい中で私は1999年の9月21日に台湾で台中の大地震というのがあってそこに仮設住宅などを日本から提供するというので伺いました当時 の, その李登輝総統でいらっしゃいましたけれども。 とにかく早いんです<笑>。で、あの仮設住宅の建設にしても、そこをどうどうよ進めていくのか、行政的なことなど、とても早かったことを覚えております。これはやはりあの台湾の置かれている国際的な 立, 立場や危機意識、こういったことがですね、あの全部つながってくるんじゃないか。それから今回のこの。 コロナもそうですしそれから気候変動もそうですし、えー、人ごと事ではなくて、えー、マスクをするのも人じゃなくて社会的なあの有効な手段でもありますけれども、えー、そうやって一人一人があの自分が当事者なんだという意識を持つことをそれがですね あのそれとあのトラストですね、えー、これが あ, のあることによって、ですねあの台湾の対策っていうのは非常に危機管理の観点からもよく進められたなぁと、関心、えー、学ぶところが多いというふうに思ったところでございます。えー、そういうい意味でで今日はですね非常にの に富んだお話を、えー、お聞かせいただき、またあの皆様方、日本側のご出席される皆様方のあの質問の中からいろんなヒントも頂戴をさせていただいたところでございます。えー、どうぞこの東京ベイ ESG プロジェクトを実りあるものにしていくために。 えー、何を大切にし、何を優先していくか。えー、今日はこ最後にコモンズとかコミュニティという言葉が あ, あ, あのふさわしいんじゃないかというお話もいただいてまいりました、えー。これらのことをベースにしながらあのおその。 サステナブルリカバリーを50年100年先、えー、考えながら進めていきたいと思っておりますタンさんとはまたぜひお会いしたいとこのような意見交換ができればその日が来ることを楽しみにしております、えー、ご参加の皆さん誠にありがとうございました今後ともよろしくお願いいたしますはいありがとうございました<笑>、えー、絵文字が出て<笑>そうですね とにかく今日は非常にあのファンな雰囲気のあの会で本当に私自身も楽しませてもらいました。ぜひ今後もこういうぜひファンな会を繰り返してみんなの知恵を集めてより良い街づくりに生かしたいと思いました。それでは以上を申しまして終了いたします。本日は本当にありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。